はい時間になるので、そろそろオープニングを始めさせていただきたいんですけれども、始まる前にですね皆さんあの、QR コード、こちらにあるんですけれども、今回のサミットからアプリでスケジュールの管理だったりをしているので、今、あの始まる前にですねお手すきの際に QR コードを読んでいただいて、アプリのダウンロードをお願いします。Android の方右側 iOS の方は左側の QR コードを読んでいただいてアプリをダウンロードしておいてくださいもうすぐオープニング開始となりますのでよろししくお願いいたします、はいでえっと、席なんですけれども時間になるとどんどん混んでくると思うので左側、奥側の席を使っていただければなと思います。 QR、読めました、はい<笑>はい、会場に疲れた方は名前を書いていただいてネームホルダー首から下げていただいたらどんどん席におかけになってお待ちください。 はい。では、えっ、ー、と、そうですね、お子さん座っていただけたら、始めましょうかね、はい。<笑>いいですか。 それでは時間になりましたので、ただいまよりコードフォージャパンサミット2019インチバのオープニングを始めたいと思います。皆様よろしくお願いします。はい。今日ですね司会を担当させていただくのが私ともう一人いらっしゃるんですけれども、まだ来てなくて、あ, あ来ました。は<笑>いはい。<笑>はい どこかの国からちょっと。<笑>こんにちはした感じですかね。<笑>マイクがつかない大変。マイクは入ってるかな。入ってるよ。こんにちは。こんにちは。はい。はい。着きましたか、到着しました。したよかっ た, 到着しました。間に合ってよかったです。よかったです。 はいそれではオープニング始めさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、皆さん千葉へようこそはいえっ、ー、とじゃ最初に自己紹介をしたいと思いますはい、はい、にすまないすまないすまな い, まないじゃあ私が押します来た来た来た<笑>はい来た来た。行き過ぎた はいめっちゃ来ました。<笑>はいはい<笑>、はい、自己紹介します。はいミッキーああ違う違うミッキーじゃないミッキーじゃないはい<笑>土間さんはい土間でーすよろしくお願いします<笑>はい、はい、コードフォー流山はいとシビックテック全千葉はい葉と、はい 某国夢の国で働く派遣社員。夢の国で働いてます。はい、夢の国じゃないですよね。はい、夢の国です。夢の国ですね。はい。なるほど。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。次で竹下田まみさん、まみマースです。まみさんはコードフォージャパンで広報をやっています。あとはコードフォー酒。これは前回新潟サミットからやってるということです。 そして普段はリタリコという会社でお勤めですが、実は大学院生なんと JD なんですか ？JD です。JD。JD ですね。確かに。一年生です。JD 一年生です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>はい。ではまず最初なんですけれども各種ツールのご説明から始めさせていただきます。はい。はい。 Code for Japan のイベントなどでインターネット環境からまずご説明させていただきたいんですけれども皆さん、えー、と今回大学の皆さんにご協力をいただいてインターネット環境を整えていただいております、はい、でこちら が, がい、はい、ユーザー名とパスワードなんですが iOS のアップデートは現金です誰かがアップデートすると YouTube の中継に影響して YouTube の中継が見られなくなってしまうので iOS のアップデートだけはしないでください。 はい、続きましてツール1つ目 UD トー ク, UD ト, ーク、UD、トークの青木さん青皆さんおはようございまますすす本本日日ででででねね<笑>によううこそおいでおいいくだだささしたた、はいえー、僕ののの方からサミットで使うツールの説明を2つほどさせていただきます。 まず一つ、えー、と今、皆さんの手元じゃなくて前に見えているですねこのリアルタイム字幕今回のサミットはこの UD トークっていうですね音声認識を活用してこうやってあのリアルタイムに字幕に出していくとあと自動翻訳でこうやって翻訳していくというですねもういかにもテクノロジーの活用をですねプロにしたといううですねすいこういうツールを。 あの使っていいいきたいと思います、はい、でこれはですね目的としてはユニバーサル対応です例えば耳が聞こえない方が参加するとかあとは日本語が分からない方が参加するとかそういうので活用していただけるものになります、はい、あ の, ぜひあのこういうのをあの使ってですねアクセシビリティに富んだサミットにしていきたいなとやっぱ全員参加って大事ですのでね、はい、で、えー、とスクリーンに投影するの と,、えー、と手元で 元のスマートフォンで見ていただくことができます。これは次のえっ、ー、とツールで説明します。あとはですね、ここで出てくる音声認識の間違った結果は皆さんで修正編集をしていただけます。なのでえっ、ー、とその方法も次でご説明したいと思います。はい、じゃあ次行ってください。で、二つ目です。なんと今年初めてえっ、ー、と公式のアプリができました。できました。はい、できました。拍手。できました。はい、い、このアプリできることがたくさんあります。まず 現在開催されているプログラムの内容とか場所を確認できますなのであの自分でお気に入りのリストを作ってですね次どこ行こうみたいなことを説明あの見てもいいしあの自分でこうどういうのに参加したかなということを確認してもらってもいいかなと思いますそれで参加したプログラムにチェックインができますさあ皆さん早速チェックインをしてみましょうチェックインアプリの用意はできましたかスケジュール はい、僕が持ってないというですね<笑>そういうオチがありますけどプ起動していただいてオープニングトークありますそこ、えー、とタップしていただくとチェックインするというのがあります、はいはい、そしたらですねあのチェックインするというリンクを押してください、はいはい、チェックインの画面に行きました、はいはい、そこでまずチェックアウトしましょうか前のをね<笑>、はい、もう1回チェックインをしたら、はい、チェックイン押しましょう押しましたか いいですね、はい。はい。これでチェックインできました。はい、次、えっ、ー、と内容にぐっと来たらジョイボタン。今僕のなってる内容にぐっと来たら押してください。あのー、連打したい皆さんのためにですね、連打オッケーにしてたります。はい。ガンガン押してください。<笑>僕の話はぐっと来ませんか。<笑><笑>来ました来ました。はい。来ますね。はい。できればね100声いどしんですけど。100、100いってますか。<笑>いきました。はい。押せない押せない。大丈夫？ そうあの100超えるとスパークジョイに変わります、どうでもいいんですけども、はい、いきましたね、あ OK OK 100超えたらスパークジョイになります、で一応、ですねこの懇親会で最多チェックイン賞、最多ジョイ賞というのをですね用意していますので、ぜひ皆さん、やらせてあの格闘<笑>桜を作ってですねやっていただければいいかなと思います。はいでですね多言語対応えー、と今の チェックインのの画面あ今のプログラムの画面を見ていただいて下の方にスクロールをしていただくと、はい、UD トークのリンクがありますこれタップしていただくと UD トークが起動してはい、はいはい、参加するになって、はい、なんと手元のスマートフォンであの字幕見ることができます、はい、でここで自分の好きな言語に設定してあの使うこともできます。詳しくはですね、はい、この えー、と皆さんがもらっているネームカードの裏にですね UD トークの使い方というのがありますのでこちら見ていただけるといいかなと思いますもし分からなかったら緑のシャツ着ている人間とかスタッフに言っていただければあの丁寧に教えますので、はい<笑>はい、それでですね、まあ、UD トークだけではなくて Zoom とかスライドへのリンクこういうのもあのそこに掲載してあります。なのので各プログラムの内容 ええー、と、全てそこのアプリに集約している形になってます。はい、なんかとりあえず今年は実験的にこういうのを使ってやってみようという試みですので、何かこういう機能があったらいいな。こういうのがあったらいいな。とかって来年に活かせるアイデアがあったらぜひ皆さん僕らの方に行っていただければいいかなと思います。言い忘れたことはないと思います。はい、じゃあえっ、ー、と。皆さん、えっ、ー、とサミットを楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。青木さんでした。コードフォーネリマー。 すごい！もうスパーク上位が1600とか言ってます。すごいすごい！さあ、続いてのツールははい。3つ目スライドです。はい、これも皆さん、またちょっと携帯を出していただいて、ちょっとまた qr コードを読んでいただくんですけれども、主にオープニングとキーノートとクロージングで使えます。この後のニックさんのキーノートでも使うんですが、まずこの qr を読んでいただくとスライドのページに行きます。で、スライドのページの中に行くとですね。そこにこう質問だったりとか感想を。 匿名でも名前をつけてでも入れるようになっているんですが開けますかね開けてますかはいこんな感じでスライドが開いていてそこに 質問を書いていったりしますで質問は自分が聞きたいなと思ったことがすでに書いてあれば書いてある質問の横に「いいね」を押していただいて新しい質問を自分で書きたい場合は記入いただくという形になっていますで「いいね」が多い順番から質問に答えたりっていうのを登壇者がすることができるのでキーノートの人に質問がしたいなっていう場合などはスライドを使ってみてくださいはい大丈夫ですかまた後でもう1回出ると思うので URL また見てください はい、はい、まだまだいろんなご案内がいきますね大事なお知らせだよ、みんなに、はい、今日はコ、えードフォーサミット、コードフォージャパンサミット、活動を発信していこう、えー、SNS いろいろやってる方がいると思いますけども、えー、ハッシュタグでコ、えードフォージャパンサミットというのをつけて、ぜひどんどん投稿してください。でをっててくれれもいいよこれは 浦安にいる人とは違うから大丈夫です。はい、ハッシュタグですね。ハッシュタグをつけて書いていただけたらなと思いますい。ちょっとごめんなさい。ここですね。はい、続いて、はい、続いて撮影につい て,、はい、ついて会場や一部でこうカメラの撮影をしていただいている方がいます。メディア取材と写真撮影入りますで。 ただ今日ちょっとここに来ているのはバレるとまずいという人は緑のストラップこれをつけておいてください、はい、緑のストラップついてる人は映さないように配慮いたしますのではい映、はい、りたくない方はこれをつけてください、はい、これが見えるところにつけられていないとカメラマンさん間違って撮っちゃうのでもし撮られたくないなという方は確実に緑のストラップが見えるようにつけてくださいはい、はい、お願いします、はい、続いて ご協力のお願いします、はい、今日は会場、こちら神田大外語大学さんを、えー、着用してやっております、えー、大学の施設なので、えー、何か物を壊したりとかしないように気をつけてくださいね、えー、ゴミなどは各自でできるだけお持ち帰りをお願いしますあと各セッション、あのー、詰まっていますのでセッションで話される方は時間厳守でお願いします。 あとですね最後、帰る際はネームホルダーあの首に下げているやつこれは一旦お返しください明 日, も明日もあります明日も参加される方はあのそのまま持っていっていただいても結構ですけども明日ちゃんと持ってきてくださいね。はい、はい はいこの次があ会場案内ですねです、今、皆さん、ここに来ていただいている方、この場所が食人っていう場所なんですけれども、はい、向こう側、大きい会場が8号館っていうところになりますで反対側、こっち側ですねっ、えーと、ダンスをする場所があるんですけど、その奥に5号館っていうのがありますでこの3つが基本的には私たちの会場になるので、こちらをご利用ください。はいいお願いします、はい、次 <笑>キッズスペースというのがあります、はいえー、13時30分ごろからあちらの大きい建物8号館の105のところにあります小さいお子さんでちょっと飽きちゃったなという子はそちらをご利用いただいて、えー、結構です、はい、コード4世田谷の皆様から、えー、やっていただいてますありがとうございます、はい、ありがとうございます はい、で次なんですけども Code of ConductCode for Japan の開催しているイベントの行動規約みたいなものなんですけれどもちょっと文字が小さくて読みづらいので割愛というかざっくりまとめてお伝えをすると Code for Japan サミットはあのみんなで作っているイベントですので参加者が自由に安全に安心して活動できるようにお互いに配慮を心がけていただきたいというところと。 あと差別だったり嫌がらせだったりっていうものを見つけたら声をかけてくださいで小さなことでも構いませんので、はい、何かありましたらお近く の, あのスタッフあのウェアを着ているスタッフだったりとかあるいはこちらのメールアドレスにお声かけくださいはい、はい、よろしくお願いしますよろししくお願いいますはい で、いろんな案内をしてきたんですが、ここからは少しずつ、はい、いろんな方に登場していただいてお話をしていただくんですが。まずは、コードフォージャパンサミット、そもそものコードフォージャパンについて、代表の関さんからお話しいただきます。よろしくお願いします。えー、皆さん、おはようございます。いや、たくさんの人に集まってもらって嬉しいです。ありがとうございます。コードフォージャパン関です、えー。私からはコードフォージャパントワーということで、えー、っと。 ご存知の方、実際活動している方も多いですけれども、コードフォージャパンっていうのはおっとこっち。字幕が見えない。失礼しました。えー、コードフォージャパンというのはこれどうしたらいいの？どうしたらいいの？ここの方がいいのね。はい、コードフォージャパンというのは、えー、共に考え、共に作るネットワークです。 えー、ここにはですね今日、あ、え、す、ー、日2日間で行政とか、えー、市民とか、えー、企業の人とか NPO の人とかいろんな立場の人がいますけれどもあの立場を越えて組織の壁を越えて一人の人間としてつながってで、えー、共に一緒に何か、えー、未来の社会について考えて実際に手を動かすというのが共に考え共に作るですでネットワークというのが、えー、人々のことです、えー、皆さんです、えー、皆さんがつながることでネットワークになります えー、一人ではできないこともみんなでやればきっとできるようになるので、えー、ぜひこの2日間で仲間を集めて、えー、もあの活動を続けほしいなと思っています。はい、次お願いします。で、えー、日本全国今、えー、80箇所ぐらいでコ、えード4のコミュニティがいます。こ、えー、このコミュニティのこの地図の中に入っているよという方は手を挙げてください。 ありがとうございますこういう実際に活動している人たちが本当にいろんなところにいますで今日たくさん発表してくれますなのでぜひです、ねえー、自分たちのち興味ある地域での活動っていうのも見ていただいて一緒に加わる仲間に今日からなってほしいなと思います次お願いしますで、えー、今日千葉市でこのサミットが行われるっていうのは本当に僕は感慨深いです、個人的にも。これ、えー、2013 25 11年の11月25日に千葉市役所で えー、市長と一緒に撮った写真です、えー、ランチミーティングにお呼びいただいて、えー、コードフォージャパンってそもそも何なのみたいな話をし た, のしたんですけどもこれ、コードフォージャパンが立ち上がってからまだ1ヶ月後です、法人化してからそんな早い時期にシビックテックの可能性を感じてくれて、えー、実際にこう市長が話をしてくれてあそういう考え素晴らしいですねとぜひ応 援, 応援していますとぜひ進めてくださいという話をしてくれましたそして6年ぐらい経った。 今日この場で、えー、このサミット行われてさらにこの今日のランチセッションで市長お越しになります逆に我々が市長を、えー、ランチセッションにご招待するというですねなんかすごいあの本当にやってきてよかったなと思いますしこの c o d e f o r t i のメンバーの活躍とかそういったこともきっと影響しているんだなと思います市長が来たらぜひ、ね、盛大な拍手でお迎えいただきたいなと思いますはい次です。 はい、で今日のテーマです、ね、あのスパークジョイ、えー、このポーズ知ってる人いない、えー、っと滑った、えー、っとこれね、ネットフリックスでこんまりっていうのがねあのすごく有名になって、えー、それの言葉ですけれども、えー、意外と知らない人が多かったということですね<笑>まあいいや<笑> と, であの、まあ、ときめきを訳すとスパークジョイになるそうです。まあ、ジョイをスパークさせるわけけですけれども あのジョイって結構深い言葉だなと思っています、ちょっと次のページお願いしますで、えー、例えばマハトマ・ガンディさんはこう言っています、喜びとは勝利それ自体ではなく途中の戦い、努力、苦闘の中にあるとなんかそのコード・フォージャパンの活動とかそのシビックテックの活動しているとその、まあ、楽しくやろうとか。 えー、すごいこうワクワクすることをやろうとか、まあ、その楽しくないと続かないよねっていうのはある反面でもそもそも社会を変える活動なんで孤独だったりとか難しいこともいっぱいあるわけですよね、えー、なかなかその、えー、例えば活動がうまく広がらなかったりとか、えー、どうしても周りに理解してもらえなかったりとか、えー、自治体となかなかうまく一緒に働けなかったりとかすごいいろんな戦いの中に皆さんがいるんだと思います でもそれを超えたところにジョイってやっぱあるんだと思うんですよね。でなのでその、とにかくこう楽しむのも大事ですけれども、やっぱその未来を見据えて、社会を変えるんだというネットワークでありたいなというふうにも思っています。次お願いしますで、えー、大変です、大変なんですけど、まあ、1人じゃないわけですよ、これ、You are not alone というのはそのモニークさんというその2015年に Code for Japan サミットに来てくれた人の言葉です。 もうとにかく大変なんですけれども一人じゃないというのはノアローンなんで、えー、多くの人 とつながることによって本当に社会を変えられるんだというあの言葉をモニークさんも言っていました実際どんどんどんどんこう増えてきています今日明日で多分1000人ぐらいの人がこのサミットに来てくれますぜひ皆さんですね共に考え共に作るということで今日から実際にこう手を動かす側に変わって仲間を見つけて次の上位というのを見つけてほしいなという風うに思っています僕この格好でうろうろしてますんでぜひお声掛けください皆さん2日 楽しみましょう、えー、よろしくお願いします<笑>はい関さんありがとうございます続いて<笑>今回のイベントの共催のシビックテック全千葉から代表の白沢美由紀さんに一言お願いしますおはようございますよろしくお願いします<笑> み<笑>んな、ね<笑>はいえーえー、あのちょっと聞き慣れないと、えー、名前かと思いますけれども。シビックテッククテ の代表白澤と申します。えっ、ー、とですね。コード4ではコード4流山の代表をやらせていただいております。えっ、ー、と千葉県シビックテック全千葉ははい。えっ、ー、と千葉県のえー、コード4です。とか、あとはコード4ではなくて、シビックテックとかあの他の、えー、いろんなですね。あの、シビックテックの活動をしていらっしゃる団体があるんですけれども、その団体がまあ、アライアンスという形で、えー、グループにあって。 活動をしていますなので団体ではないんですけれども、えー、と例えば今回みたいなすごく大きなあのイベントを一緒にえやっていこうというようなグループで活動をさせていただいています。でえー、とそうですね 一応、活動内容としては各そのえシビックテック全地盤に所属していらっしゃる個々の団体さんがまあ地域で活動をいろいろなえイベントをしたいとかっていうときに他の地域のメンバーがお手伝いをしに行くとかあとはえと一応、ですね何回かあのこなすことによってノウハウがやっぱり積んできますの蓄積されますのでそれを共有させていただくというような活動をしています。はい はいえーとですね、千葉県では、えー、9月の9日未明に、えー、とすごく大きな台風が来ました、えー、と皆さんもニュースで、えー、ご存知かと思うんですけれども、えー、とすごく大きな被害がありまして、えー、停電もまだ完全にではありません 100% ではないところもあります。のメンバーは 千葉県各地に所属というか住んでおりまして各地域で活動しております実際被災をした地域ですとか停電をしたままですね地域の復旧活動をしながらこのイベントの準備を行ったりをしましたなので今千葉は今回 これを開催できたということもすごく力になりますし皆さんの、まあ、おかげでもあるんですけれども千葉県、えーと、今、助け合って一つになる時じゃないかなというふうふに思っていますなので、えー、皆さんもぜひこの2日間ですねお楽しみいただいてあの正解にできればと思いますのでよろしくお願いいたします。 そして、来年の開催、もうあの今年のが始まったばっかりなんですけども、来年のことが決まってます。こちら、コードフォー愛知の蛭田さんからお願いします。います。います。あ、こっちら。はい。どうぞはい。こっちの方がいいかな。<笑>はい、皆さ ん, こん、こんにちは。こんにちは。千葉楽しんでますか。イエーイ本当にまだ始まったばかりですよ。<笑><笑>そんな中、来年は愛知県で開催します。 で今日愛知からいろんな人が来てる、コード4愛知だけじゃなくて、コード4名古屋とか、コード4三河とか、コード4岐阜とか、コード4富士の国とか、東海圏にはいろんなコード4があるんで、みんなで力を合わせてやっていこうというふうに考えてます、はい。で、また正式には案内をご案内しますが、ちょうど1年後の来年9月26、27を予定しておりますんで、今のうちから皆さん、スケジュール押さえておいていただいて、今年のテーマは、 スパークジョイみんなで楽しもうよときめきって感じですけど来年は今仮ですけどリデザインってことでもう一回ここのシビックテックってのもう一回考え直そうよコード方をもう一回考え直そうよ僕らの活動って何なんだっけもっともっと社会を良くしていけるはずだよねっていうのをエンジニアも行政も NPO も街の人も大学生もみんなで一緒になって作っていければと思ってますそんなわけでまずは今年の千葉を楽しんでいただいて来年の 愛知にもぜひ皆さんお運びいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。コードフォー愛知のヒルタでした。はい、ヒルタさんありがとうございました。ありがとうございました。続いてスポンサーのご紹介です。今回のコードフォージャパンサミット、いろいろな企業の方にご協力をいただいています。まず法人パートナー、プラチナパートナーでサイボウズ様どうもありがとうございます。 はい、続きましてゴールドパートナーとしてジオリパブリック様、えー、ウェルモ様ワコム様どうもありがとうございます、はい、続きましてシルバーパートナーの皆様ですありがとうございます、はい、そしてブロンズパートナーとしてこの3社の皆様ですどうもご協力ありがとうございます はい、これらのスポンサーの皆様の展示を5号間、あちらのダンススタジオの向こうですね、あっちで飾っていますので、ぜひそれぞれの企業のやっていること、商品など、ぜひご覧になってください。よろししくお願いします、はい、あと、メディアパートナーとして、ヒロゾ o e s of Local g を略してホルグ g の、えー、自治地方自治体を応援するメディアの、えー、方からも。今日 ご協賛いただいてますありがとうございますはい、あとは協賛、えー、講演協力協賽はシビックテック全千葉協力は神田外語大学言語メディア教育研究センターそして講演はこれらの皆様ですどうもありがとうございますはいここでアイスブレイクを行いたいと思いますやってみます、はい、ちょっとだけ 皆さんでゲームをしましょうというところでまず会ったことない人を見つけたらハイタッチをしますでまずあ見つけたってなったらハイタッチをしますで、えー、この3つについて説明をお互いしていきます山から来ましたはい東京の目黒から来ましたい い, いいとこなんですよ そうですね笑いを1つでも取ってから司会が終われたらなと思いますよろしくお願いしますみたいな感じで喋ってもらいますでこの3つを喋り終えたらまた次の人のところに行って会ったことないなと思った人を見つけたらハイ、はい、タッチをしてまた会話をしてくださいでこれを今から3分間行いますので皆さんご起立いただいてより多くの人と挨拶ができたらいいことがあるのでちゃんと挨拶をして名前を言うどこから来たか言う今日何したいか言う 次に行く行きますよ。よーいスタートー。 OK かはい終わったら次の人に行きますよ何人と喋ったかちゃんと覚えておいてくださいさあ何人あ、ハイタッチの音が聞こえます の回数じゃないですよ、人数で探してますよ。一分三十秒経過、あと半分です。子供がミッキーのところにやってきました。ミッキーじゃないですね、スッッチーですね。 蹴り込まないでちゃんと次の人と変わってくださいね<笑>あと十五秒みんなちゃんと初めての人とハイタッチしてください に座ってください。何挨拶できたかな。何挨拶できたかな。一番多い人には何かいいことがあるかもしれないので、はい、人数を今から皆さんに確認しま す, ます。まず手を挙げてもらいます。はい。何人から行きますか。はい、えー、じゃあ五人。五人五 人, 人と立ち、はい、できた人はい五。はい五人。はいはい六人。六人。はいまだいる。七人。七七、はい、いない？あれいないいない。 ま、だいない 6? 6に戻します6 6 6 6 6じゃあ6の方立ってください6人の方おおお6人の方6人とここちらこちらら、はい、お二人ですね、はい、ではお二人にまず拍手を拍手<笑>、はいでえー、とお二人には、えー、と今回 Code for Japan サミットであるサミットのグッズをお渡ししたいんですがグッズの紹介に 移りますすでちちょっとお待ちください後で渡しますね、はい、まねず私たちが着ている T シャツ、私は今着てないですね、ごめんなさい、<笑>この T シャツですね、はい、黄緑色の T シャツですね、はい、これがサミットのグッズです、こちらも購入できます、はい、はいであともう1つ、オリジナルのトートバッグですね、今回、えっと、おちょこと手ぬぐいを新潟では作っていただいてたんですが、今回の千葉はトートバッグということなので、こちらがトートバッグ。 グッズありますもう1つがあごめんなさいスライドがない<笑>ステッカーですね、3つの中からちょっと選んであの6人のお二人にはお渡ししますので後ほどまたお渡しさせてください、はいはい、では、アイスブレイクは一旦終了で、はい、グッズの説明も終了なんですがあここで先ほど、はい、あのシビックテック z 市場の白澤さんから、えー、言っていただきましたけども。 あの先日の台風であの千葉県内は非常にいろいろな被害を受けていますそういったところで千葉への寄付を受け付けておりますあの支援金という形 で, です、ね、こ, のこの支援団体というところをご紹介をさせていただきますじゃあ次、はいえー、災害復興未来募金こちらはです、ね、ヤフー基金ヤフ ー, さんヤフージャパンさんに協力していただいているものですが。 あの集まった寄付の動画を Yahoo! がマッチング寄付、えー、寄付の使い方としては千葉県を含めた国内外で発生する自然災害による被害者支援者への寄付防災や減災に向けた研究活動を普及するにも寄付をさせていただきます、はいはい、もう一つ千葉台風15号災害支援基金こちらは公益財団法人千葉の和地域づくり基金の皆様で運営されております千葉県内で支援活動を行う NPO や小さな団体を千葉の市民で支える基金です えー、小さな団体を応援したいといった時にはあのこちらをぜひご利用くださいありがとう<笑>、はいではい、この寄付の出し方なんですけれどもこちらで、えっと、ステッカーを、あのー、グッズとして販売しておりましてこちらが100円からになるので。はい あの百円から千円でも二千円でも五万円でも百万円でも出していただいて大丈夫なので。はいはい、好きなだけ投げ銭を押していただけるステッカーなので、こちらを ご, ご購入の際に投げ銭として寄付をしていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はいはい。はい、では、スケジュールを、じゃあ、皆さんと共有したいと思います。はい、どんなかな。お、細かい。はい、全然見えない。いっぱいある、はい、いっぱいある。はい。<笑><笑>手元のアプリで見てください。はい、いっぱいあるので、手元のアプリで見てください。はい、明日もあります。はい、明日のスケジュール。 すごい、はい、いっぱいある。いっぱいある。明日も10時からです。明日1時から、はい。明日も10時からお り, ります。いっぱいいる。<笑>はい、いっぱいあって見えないのでアプリで見てください。アプリで見てください。はい。それではここで基調講演に入りたいと思います。ざわざわしてきましたが、えー、今回の基調講演はニックカフマンさん、えー、市民の力とテクノロジーを組み合わせてコミュニティを作り、街を変えていくシビックテクノロジストという働き方でご活躍をされています。 コード・フォー・アメリカブリゲートの1つのオープンマインの代表をされておられ2010年交換留学プログラムを通じて来日都市計画における市民参画について研究をされていますアメリカイギリス日本などで開催される地方都市と企業に関するテットなどのイベントへのボランティア活動を行っていますじゃあそれではニックさんよろしくお願いします